それでは今日の授業に入りたいいと思います前回から一変数多項式の話に入っておりましてで前回はちょうどその多項式の表現というところで話が終わっておりましたで今日はその続きで一変数多項式の加算というところから話を始めたいと思います。 テキストの方は16ページですね、16ページの下の方から説明していきますので、必要に応じて見てください。でここでは2つの多項式 AX と BX が次のような形で与えられているものとしましょう。 えっと、今一応話を簡単にするために与えられている多項式 AX と BX は共に次数が K 時で当てのもの、時数の同じ多項式とします。で、先週その多項式の表現について行い、一応話をした通りまり、こういう形で与えられた多項式のことをそのまあ計算機上でのまあ仮の表現としてまあその係数を 定数項から A0、A1 というふうに、次数の小ベク順に括弧で区切っ た, あたこう形で表すというふうにしておりました。で、まあ、これに対して、その A と B の和ですね、和を求めます。 A と B の和である Cx というのはこのような C0 から Ck までの係数で表された多項式とします。 早速ですけれどもそのアルゴリズムがテキストの17ページの冒頭にありますので書いてみましょう。 でこれまでその何回かアルゴリズムの記述に関してやってきました通りまずアルゴリズムの入力と出力を書き出しておきます。入力としましてはまず先ほども与えましたように AX と BX となりますので。 このような形で書いておきましょうでさらに出力も先ほど与えましたように CX として書いておきます で、とりあえず準備をするわけですね。で、次からそのアルゴリズムの中身を書いていきます。 で、アルゴリズムの本質的に必重要な計算のステップというのは、これ一つです。で、何をやっているかというのは、まあ皆さんすでにお分かりだと思いますけれども、その、各項ごとですね、X の愛情の各項ごとに、この多項式 AX の係数と BX の係数を加えて、それを多項式 CX の X i 乗の係数にしなさい、代入しなさいと。それだけですね。それを その多項式の次数であるその i が0すなわち0時定数項から K 次の項まで繰り返しなさいというのがこのフォア文の内容なわけです。で、まあ、ここで皆さん常に気づいた人もいるかと思いますけれどもこれはあの以前やりました多倍長数の加算よりもあのさらに仕組みは簡単単単純になっておりまして どこが単純になっているかというとその多倍長数の加算の際にはの繰り上がりというのが発生していましたワードモット単の繰り上がりというのが発生したのでその繰り上がりも考慮したこう各項の計算は必要だったんですけれども多項式になりますとその項ごとの加算というのは x の愛情ごとでこう独立していますので基本的にそういう多倍長数の 時に見られたような繰りり上がりといいのは発生しないわけですねですので完全にもう x0 乗の項から x 形状の項まで独立にこう係数を加えていけば良いわけです。あとそのもう一つ指摘しますと、まあ、この授業では例えば並列処理といったそういう複雑な処理には立ち入り深くは立ち入りませんけれども今回見てわかるように この多項式の例えば加算の場合ですと、その各項ごとに独立して係数の加算が行いますから、もし例えば CPU が何個か複数個ありまして、それにこう仕事をば ら, あのばらまけるというような環境がありましたら、そ, その各項ごとの計算をそれぞれの CPU にばらまいくといったようなことができるわけですね。それはすなわち並列処理と呼ばれるものの一つです。そういったことも可能だという点に注意しておいてください。 あとはテキストにはありませんけれども一応この授業でアルゴリズムは必ず出力を伴ってリターンという文を書きますということにしておりますので最後に結果とある多項式の係数の組みを介して このアルゴリズムは終了するということになりますここまでいいでしょうかで一応このアルゴリズムに関しては二点ほど注意点があります で今回 の, その授業で紹介したアルゴリズムの形態では、この入力の多項式 AX と BX の次数が等しいという仮定を設けていましたけれども、まあ、一般にはそうとは限らないわけですね。2つの多項式を加えようと思ったら、そのもしかするとその2つの多項式の次数が異なる場合もあり得るわけです。ですので、もうより一般の状況に対応するためには、そういった例えば次数の異なる多項式の 加算をきちっと行うためのアルゴリズムの拡張が必要であるという点に注意してください。 もう一度見ますと今書きましたけれどもその、まあ、A の実数と B の実数が異なるような場合ですねこの場合にはアルゴリズムの方もしかるべき拡張が必要になるということです。というのが1点目の注意ですそれからもう1点の注意なんですけれども今この係数 AI と BI は、まあ、ここでは 単に整数というふうにしましたけれども、計算機上では以前扱いましたような多倍長数が入ってくる場合も一般にはあり得るという点に注意してください。で、この多項式の加算を行うときに、例えばその入力の多項式の係数 AI とか BI が、もし多倍長の整数で与えられているならば、 ここでまあアルゴリズムでその各項の係数を加えるんですけれどもこの係数の加算の中でその多倍長数の加算のアルゴリズムがさらにまあもしくはプログラムがさらに呼び出されるということにもなりますそういうことも起こり得るということに注意してくださいそれがどういう時に起こるかっていうのはまあ入力となる多項式の係数が単精度の整数で与えられているかあるいは 多倍長の摂取が与えているか、そういう状況の際にも影響を受けます。 一応もう一度述べますと、係数として多倍長の整数が用いられるような際には、前に述べましたような、例えば多倍長整数の加算であるような、必要なアルゴリズムをその都度呼び出して、さらに計算を行うということになります。ここまでいいでしょうか。 そうしましたら、一応アルゴリズムの概要とそれから注意について見てきましたので次にこのアルゴリズムの計算量を見ていきましょう。 まずここではその、A、係数 AXBXCX をそれぞれその、まあ、係数の組の形で書き出してみます。 そうしましたらまず最初に考えることはそのこのアルゴリズムに出てきますこの係数の要素ごとの演算回数を見積もることから始めたいと思います。で今入力として ax の係数が k プラス1個それから bx の係数が k プラス1個ありましてこれに対して cx の係数 k プラス1個をこう計算していくんですけれども まあ、図, 式的に図式で書きますと、各次 数, 数の項ごとに、例えば A0 プラス B0 を計算して C0 に代入する、A1 と B1 を加えて C1 に代入するといった形で、計算を繰り返しますと、ちょうどこの部分でこう加算が起こります。そうしますと、 この係数の要素だけに着目しますとここでその加算が K プラス1回行われることになります。でこれを全勤表示でこう細かい部分を 取り去って全金的な見積もりをしますと、大体いいタの k、もしくはオーダーの k といったようなあのこう見積もりになるわけです。でまず、その係数同士の加算の回数がこのオーダーの k になるという点に注意してください。でところが この計算量を見積もる上ではもう一つ考えなければならないことがありましてそれは先ほど説明しましたようにこのケース各ケースですね A0 や B0 がその多倍調数である場合もありますのでその多倍調数である場合も考慮して計算を計算のコストを考える必要がありますで仮にこの A0 や B0 がその同じ長さの 多倍長の整数だったとしましょうで。その時の計算量がどのぐらいだったかというのはちょっと思い出してみてください。多倍長整数の計算量のでやった時のことを復習しますと、多倍長整数の加算を行う時の計算量というのは、そのお互いのその整数の長さに比例するという話があったと思います。 ですので、例えばこの a0 と b0 を加える部分 の, その整数のワード単位での計算量がどのぐらいになるかっていうと、その a0 の長さに比例するわけですね。a0 の長さっていうのは、このレンという記号を加えて、連数の a0 というふうに表していましたので、 この例えばその0時の係数が多倍調で与えられた際 の, その整数のワード単位の計算量はこの A0 の長さに比例するわけです。で同じように1次の項の整数のワード単位の計算量はこの A1 の長さに比例すると。 でまあ、同様にしていって、まあ、K のところですね、K のところでは、レングスオブ AK に比例するという形で、その整数のワード単位での計算量を見積むことができます。 でここまで調べていきますと何がわかるかということなんですけれどももし今回 の, その2つの多項式の計算量をその整数のワ ー, ド単位ワード単位の加算を単位とした計算量で測るとするならばでそれはそ の, その計算量というのは各桁の多倍長数の長さの和に比例するということが分かりますね。つまりここあの全部の係数の計算量というのはここのそれぞれの 係数の計算量の和ですのでそうしますと まあ、全ての係数 の, そのワード単位の計算量というのがその各桁の多倍調数の長さの和に比例するということが分かりますで。それを書きますと 今回 の, その多項式の加算の計算量というのはこのような形で表されるということになります。これは一番一般的な形ですね。その各項の係数の多倍長数としての長さが異なる場合の一般的な例として、一般的な場合としてに対して、結論の計算量というのが その各桁 の, その多倍長数の長さ、ワード数の和に比例する形で表されるというのが、この多項式の、2つの多項式の加算における計算量の見積もりとなります。で、一般にはこのような形の見積もりになりますが、もう少しその特殊な例については、 その計算量のの見積ももりの表現をもう少し単純にすすることが可能です例えば、係数が全て単精度の1ワードずつで与えられている場合ですとか、それから、あるいはその係数が多倍調なんだけれども、その各項の係数のワード調ですね、長さが全て等しい場合といったような場合が考えられます。さあそれぞれの場合どうなるでしょうか。計算量の見積もりがどう単純化できるでしょうか。 でもし、係数、括弧の係数がすべて単精度だった場合には、この括弧の係数 の, その加算の回数っていうのは、ワード単位で1回ずつの回数になりますので、この計算量というのは、まあ、K に比例すると。すなわち、多項式の次数に比例するということを見積もりができます。 これはまず一つですね。で、もう一つの例としまして、まあ、係数が全てってところまで一緒なんですけれども、今度は、まあ、多倍調なんですけど、M ワード、えー。ワード数が全て等しい場合ですね。まあ、その場合には、 その各項の1個1個の係数の加算の計算量というのは、ワード数 M に比例しますので、全体では、ワード数×多項式の次数ということで、MK に比例するということがわかります。 以上が、まあ、多項式、一連数多項式 の, その加算の計算量の見積もりでしてで、まあ、多倍長の係数の長さまで考慮するとその係数の長さの和に比例するということはわかりますし単純にその係数同士 の, その加減乗除の回数だけで見積もりますとこの計算量というのはその多項式の次数に比例すると。 というのがまあ一般的な話になりますので覚えておいてください<音声>。ここまでいいでしょうか。何か質問などありますかはい。それでは、まあ、多項式の基本的な演算となると加減乗除ということで加減の次は乗除ということでまあ普通はその まあ、掛け算が次に来るものなんですけれどもここで少し話がそれるんですがテキス ト, キストの17ページに法難法という方法がありますのでそれについて少し触れておきたいと思います。 テキストですと、セクション 2.2.2 ですね。次に言うと、ホーナーというのは人の名前でして、英語の数理はこうです。参考にしてください。で この法なーーーー法というのは何をするための方法かといいますとこれは多項式の評価に関する方法です。でまあ、評価といいますと、まあ、皆さん聞いてあまりこう ちょっとななる場合があるかもしれないですよね評価というと例えばこうテストの点をつけたり成績をつけたりこうあるいは、まあ、我々教員にも業績評価なんていうのがあったりしますけれどもそういう評価を皆さん思 い, 出思い起こす人もいるかと思いますが多項式の評価というのは、えー、その 別にその多項式のどれが良いとか悪いとか判断するわけではありませんので次の計算を言います。今使っている区間間 R 上の一変数多項式を AX としまして。 でそれと、あと、x0 という R の弦を持ってきます。で、あと、x は、こういう形での係数とともに与えられているものとしましょう。 に対してこの ax の x 変数 x にこの r の原 x0 を代入しますとこれは ax0 っていうのは r の値になるわけですね。 この X, AX の変数 X に値 X0 を代入したこの AX0 の値を求めることを X イコール X0 で AX の値を評価するというふうに言います。 ということでその多項式における評価というのはその多項式の変数に、まあ、値を代入してでその値を代入したと何らかの値になりますよね。その値 を, 評価あの値を求めるというのをあの多項式における評価といいます。 で今回 の, そのセクションのタイトルになっている方難法というのはそのこの多項式 AX の対応を評価する方法の一つでえ、まあ、それを効率的に行うことができるという方法です。というわけでそのまず多項式の評価 の素朴な方法から見ていきたいと思います。えー、と例としましてテキストにある多項式をちょっと挙げてみましょう。 AX が 5X4 乗プラス 3X3 乗マイナス 2X2 乗プラス 8X マイナス10というふうに与えられています。 でこの多項式 AX を X イコール10で評価しましょうという話です。<笑>すなわち、A の10を求めなさいということですね。A の10を求めましょうっていうことで、まあ、私たちがよくやる素朴な方法というのは、 こ の, この各項ごとに、この変数 x にこう10を代入するという方法を取るかと思います。そうしますと、まず、x4 乗の項のところに10が入るので10の4乗。で、x3 乗のところに10が入って10の3乗。x2 乗のところに10が入って10の2乗。 で、x11 で 8×10 と。で、マイナス10と。まあ、こういう形で、こう、計算すると思います。で、この時に、実際にこの x イコール10をこの多項式 ax にこう代入して、で、た時代入してこの値を計算した時の、その計算量がどのぐらいになるかとをちょっと見てみましょう。 特にここではその乗算の回数に着目したいと思います。えー、とまずこの x の4乗の項ですね。ここですと 10を4乗するのに3回掛け算があってそれにこの係数の5をかけますからこの項での乗算は4回。で次にの x の3乗の項ですと10の3乗を計算するのに掛け算が2回あってそれに係数の3をかけますから掛け算が3回。以下同様に2乗の項では掛け算が2回1乗の項では掛け算が1回というふうに。 4321という形で掛け算が発生します。で、これをもう少しその一般的にはどういうふうになるかということを見積もりますと、じゃあ N g の多項式だったらどうなるかって話ですね。N g の多項式はどうなるかっていうと、これは 乗算回数の和は大体予想つくと思いますけれどもこの1から n までの数の自然数の和なんですね。そうしますとその見積もりは θ ーーの n 二乗になると。すなわちその 乗算回数そこの素朴な方法で評価を行った時の乗算回数というのは与えられた多項式の次数の2乗に比例するという見積もりになります。えー、と一応この計算機数学1の授業が終わる頃までには皆さんもこういった見積もりを各自自分の頭でこうパッと 行える程度に訓練してください、まあ、多分これから そ, の、まあ、そういった機会があるかもしれません。で、えー、と一応ですね今のところはこの素朴な方法で計算した場合の多項式の評価の計算量の見積もりが与えら、ー、れた多項式の次数の2乗に比例するという点にを覚えておいてください。 これからその法難ーー法について紹介したあとでその見積もりの違いを比較します。 さて次の話なんですけれどもちょっとテキストから外れますがあの常用定理と組み立て情報についてちょっと話をしたいと思います。 えー、とちょっと僕も今の高校の学習指導要領をちゃんと確認したわけじゃないですけどあの皆さん高校の数学でこの乗用定理と組み立て情報って話を聞いたことがある人どのぐらいいますかじゃあ初めて聞いたってどのぐらいありますかうんよく覚えてないってどのぐらいありますか聞いたか聞いたか、はい、分かりましたはい了解です、はい、じゃあ 一応ちょっと軽く紹介しておきたいと思います。まず常用定理なんですけれども。まあ、X を R 上の。 一変数多項式としましょう。それから、まあ、x ゼロを r の元ですのである数と、いうことにします。で、この時の常用定理の主張というのは、ax を x マイナス x ゼロで割った常用ーヨは ax ゼロに等しい。 もう一度言いますと、x 多項式 AX をその1位の多項式ですね、この X マイナス XL というのは。1位の多項式 X マイナス XL で割った余りが、実はこの多項式 A に値 XL を代入したものに等しいというのがこの女定理でした。 で、証、まあ、明は多分、こう、ちょっと考えれば分かるかなと思うんですけれども、とまあ、一応、これも非常に大雑把に紹介しておきますと、まあ、x を x-x0 で実際に割ってみます。でそうしますと、まあ、なんか、小が出るわけですね。 小 Qx。で、乗与 Rx というふうになるんですけれども、今、これ割る多項式が一次の多項式ですので、この Rx っていう余りは実際にはこの定数なわけですね。 定数なわけです、すすこに注意しますで、まあ、AX を x を x-x0 で割るとこういう関係式が成り立つんですけれども実際にじゃあここの AX に, x0 ax に x0 を代入しますとどういうことが起こるかっていうとここに x0 を代入しますので、まあ、この部分が0になると。そうするとこの部分が0になって R は定数ですからそのまま残るということで、えー、このことから多項式の X0 っていうのが、まあ、ちょうど上位は R に等しくなるというような話なわけです。で多分高校数学で出てきてあのやってる人もいるかと思います。 で、えまあ、高校の数学ですと、この乗用定理とセットでですね、組み立て情報というあの方法について習った人もいるかと思います。 で組み立て情報の方はこの常用、まあ、定理を使って、まあ、この ax を x ス x 0で割った余りをこう素早く求めるために、まあ、この ax に x0 を代入した ax0 をこう求めましょうという方法なわけですね。 で一応まあよく覚えてないもしくは や, やったことがないという人もいるかもしれませんのでそのやり方を復習しておきたいと思いますでまず、まあ、与えられた多項式の係数を順に並べて書きます まあ一応 AX として先ほどその素朴な方法で出しましたこの例題をそのまま使っております。それでまずここに AX の係数をこう並べます。それからあといくつか書き方に流儀がありますけれどもこういう区切りを設けて X0 をここに書いておきます。で次にここに1行を開けて線を引いておきます。でまず最初にこの5というのはあの当たりられた多項式の AX の最高時の係数でしたので こののはそままま下へ下ろしますでこっからなんですけれども次にこの5にですねこちらの x0 である10をかけたものをここに書きます、えー、とこの場合ですと 5×10 ですので、ね、50ですねかける ×x0 をここに書くと。 でその次にこの3と50の列に着目しましてこの2つの数の和を下に書き出します。そうすると53です。で次にこの53をこの右上に持ってくるんですけどもこの際に先ほどやりましたように x0 を かけて右上に持ってきますので530で次にこの列で2つの数の和を取りまして528でまたこの繰り返しですねでこの528を右上に持ってくるんですけれども x0 をかけまして5280。で、今度はこの列で2つの数の和を取って5288。で、最後、ちょっと皆さんでこうどういう計算をするかあの見てみてください。えっと、一応、そうか、書いておきますか。えっと、一応先ほどの成長と同じように言っておきますと。 52,880 で、最後に、この右下のところに 52,870 という値が出てきます。実はこれが、この ax の x0 を代入した値なんですね。このようにして、a の x0 を計算するというのが、 あの組み立て情報と呼ばれる方法です。で、今、僕がですね、この計算の過程でこう口で何倍する、何倍するって言っていましたけれども、これをちょっと数式でもう一回書き下してみます。で、そうしますと、どういうことをやったかっていうと、 えっ、ー、と、まず、ここで5があったんですけれども、あとこれ10倍しましたね。5×10 倍。で、この列で3を加えました。で、ここで53が出てきました。で、次にこれに、これを10倍しました。10倍して、この列で何加えたかというと、マイナス2を加えました。でさらに今度はここから、 ここにまた10倍するわけですね。これに10をかけました。で、今度はこの列で足し算をして8を加えました。で、最後にこれをさらに10倍して、マイナス10。で、実はこの A の10というのが、まあ、このような計算の組み立てで今回求めたということに 注意してください、えー、組み立て情報を使った場合にはこれ、まあ、その計算の手順番を数式で表すとこういう形になるということですね。ではより一般に 今はその4次の具体的な多項式の例でありましたけれどもまあ N 次の多項式ですね N 次の多項式で係数が ANXN 上から A1X プラス A0 とこういう形で与える多項式 に対して、まあ、この AXL を求めましょうとします と, とまあ組み立て情報を使って求めるやり方をこう手順をこう式で書きましょうということですね。ど う, するとどうなるかっていうと。 まあ、この上の方法をですね、真似ていきますと、まず an を書いて、それに x0 をかけて、今度は次の一時低い係数と加えるわけですね。で、こういうの和輪を作ると。で、今度はこれをこう右上にかける操作で、さらに x0 をかけます。 で、今度はその一時低い項の係数を加える。で、さらに、この全体に x0 をかける。という操作をどんどん繰り返していきます。で、最終的に、まあ、x0 を倍したものに a1、AH、をかけて、 で、それを x0 倍して、最後に a0 を加えると。まあ、こういう計算の繰り返し、一連の計算の流れが、より一般の n 次の多項式に対する組み立て情報の計算となります。で こ, れがこれによって、その a の x0 が求まると。 いう こ, とですね、ここま で, でいいでしょうか。で実は法難ーー法という名前で紹介した計算はこの組み立て情報なんですねそのものなんです。 でですのでこう名前を聞くと何かこう何 や, 何やら不安な気がするんですけれども組み立て情報をやったことのある人にとっては特に恐れる必要はなくて実はあのコーナー法とはあのまあ皆さんの言ってい 中には経験したことのある組み立て情報のことを言います。で、あのこのコーナー法という名前にありますように、そのヨーロッパではこのコーナーという人が、あの十九世紀初頭にこう論文で発表した。 ということでそのコーナー法という名前がついているアルゴリズムなんですけれども、まあ、多分、まあ、ヨーロッパでもそれ以前から知られている方法であったと思いますしそれからあといくつかの資料を見ますと、まあ、日本や中国といった東洋ではより古くからその組み立て情報という名前で知られていた方法でもあります。ですので、まあ、これに関しては そのまあ世界のあちこちでこういろんな人が独立にこう発見してた方法といえるでしょう。 一応その計算法を紹介しましたので、まあ、この計算基礎学1のご多分に漏れず法内、まあ、法を紹介しましたので法内法のアルゴリズムを一応記述してその計算量について確認しておきます。 でまず入力は、まあ、AX としますけれども、まあ、AX が整形数の多項式でそれから整数 X0 も与えられるものとしましょうでこれに対して 出力としましてその ax の変数 x に x を x0 を代入した ax0 を返すものとしますで以下実際に計算のステップを書いていきますと まず最初に主係数をこの変数 y に代入しておきます。で次のステップで、まあ、この組み立て情報のこうかけて加えるかけて加えるっていう操作を繰り返すんですけれども。 まずここですねそ の,、まあ、その途中まで計算した結果を x0 倍するとでそれにまあ一時低い項の係数を加えるという計算をこう繰り返します。 でそれが最後まで進みましたらえそれが最後まで進みましたらこの Y を 返すということで全体の計算を終了します。でまあ、これも割と単純なそんなに複雑ではないアルゴリズムだと思いますがじゃあ今度はこのアルゴリズムの計算量を見積もります。 まず、このステップ、中心はこのステップ2なんですけれども、このステップ2のまあ中で、まずフォア文がありまして、計算のループがありますので、このループが何回繰り返されるかっていうのを見てみますと、i を n-1 から0まで変化されるということですので、ここで、ループは n 回ということになります。 じゃあその n 回の各ループの1回1回でそのどういった演算が行われているかっていうのを見てみますとえまずここですねここの部分 y×x0 の部分で乗算が1回それからこの y×x0 に ai を加える部分で 加算が1回行われていますそうするとこれがですねこれをまあ1回のループの中で乗算1回加算1回行われていてでそのループをまあ N 回繰り返すということですのでこのアルゴリズム全体の まあ、演算回数ですね。これはまあシーターの n とで見積もることができるということになります。で、残念ながら先ほどの板書をちょうど今ここで消してしまったんですけれども、あの先ほど板書で書いたとき の, の素朴な 多項式の評価の方法の計算量がいくつだったかっていうのを思い出すと、ちょうど N 字の多項式に対して N の2乗のオーダーだったっていうことを思い出してください。それをと比べますと、法な法によってその多項式の評価を行った時のその演算回数っていうのは、多項式の次数 N のオーダーになっていて、N2 乗と N の差があるっていうことですね。それはどのだけの差かっていうとう、 そうですね、仮に多項式の時数が10倍になったとするならばその計算量の比率というのはどうなりまでしょうねちょっと考えてみてください例えば n が 10n になったときにホーナー法ではその計算量は 10n に比例するからちょうど10倍になるとところが 素朴な方法ですとその計算量というのは多項式の時数の2乗に比例しますから n が 10n になるとその計算量は、えー、と10の2乗をかかってきますね 100,、まあ、100倍になるということですそれだけその時数が大きくなればなるほどその計算量に差が出てくると いう意味で、まあ、こちらの放難法の方がまあ、より効率的であるとこう見ることができると思います。そういった見積もりをしますもうあの皆さんもこうパッとできるようにこれから訓練をしてほしいと思います。 えー、ということで、まあ、フーナー法で多項式の評価を行いますと、その素朴な方法に比べると、随分あの、効率は大きいと。しかも、その多項式、その効率の効果は、多項式の実数が大きくなればなるほど、こう、現れるということがわかると思います。それからえ、この時点でもう一つ注意を述べておきますけれども、とここで、その、え 演算回数と書きましてその計算量とは書かなかったんですけれどもそれはなぜかというとその今の段階でその多倍調の整数の上段の計算量の評価はまだ行っていません。で、まあ、本来ですとその、まあ、これから後に来る多倍調数の上段ですとかそれから多項式一連数多項式の上段のところでまた詳しく見ていきますので まあ、その時点まで待たなければなりませんけれども、とりあえず今のところでは、その、まあ、係数同士の加減乗場の回数だけに着目して、この計算の複雑さといいますか、計算量を測っていますので、まあ、そこに注意していただきたいと思います。えここまで何か質問などありますでしょうか。でそれで まあ、このフォーナー法がですね、その実際にそのどういうふうに使われるか、まあ、多項式の評価自体は非常に単純なアルゴリズムなので、それ以上述べることは特にないかと思うんですけれども、そのフォーナー法的なアイデアでその行われるその基礎的かつ重要な計算の中に、これから述べますその2進数と10進数の変換というのがあります。でこれは 我々がコンピューターを使う上では多分書かざる、書くことのできない作業でしてなぜかというと我々普段の生活ではほぼ十進数を使うわけですねの普段お金を数えるのに二進数をでお金を数える人がいたら教えてください僕は少なくとも今までの人生で普段のお金を数える二進数で数えている人に会ったことはないんですけれどもところがそのコンピューターでは 常にほぼ二進数でお金を数えたりします。ですので、こう、皆さんが電卓で入力する数は十進数ですけれども、それに対して、その電卓で、こう、お金を計算する際には、全部コンピューターの方が二進数に変換してやってるわけですね。そうしますと、それでまた、計算された結果を十進数で皆さんが理解できるように、こう、ディスプレイに表示するということをやってますので、この二進数と十進数の変換っていうのは、まあ、我々の実態 実用性ににとっては非常に本質的なな計算なわけですですので知っていて損はないかと思います。ということでと今回はそのコーナー法のアイデア で, です、ね、この二進数や十進数の変換をやってできますという話を次に紹介したいと思います。 ということなんですけれども、まあ、残り時間がちょっと少なくなってきまして、ちょっと、まあ、ちょうどキりが良さそうですので、じゃあ、その次回ですね、その2進数と10進数の変換におけるそのコーナー法を使ったアイデアについて紹介したいと思います。えー、今日ここまで何か質問などありますでしょうか。なければ、今日の授業はこれで終わりにしたいと思います。どうもお疲れ様でした